古い都に向かうこの道を、yeah、昨日今日も紡ぎなら差し戻る You're just gonna make it right 「探せ目を閉じれば You are the one who -on can dance and kill it so」「ビルグルメしたらビョカブトの上、yeah.」「ほの前えほのまえ目をこらせば」「ビルグルメしたらビョ着物の上」 意味を持たず進め「思い見つけて泣くのが得意」「粋な言葉なんていらないから We're just gonna do it right」「光る雫をたたえた新緑をそばに」 And dance and kill it. So、ピルグリメシコラス。ヨーエプリホーミーホロマイホロマイソーツメニフルバセピルグリマイコラス。オロベノセンスホロマイホロマイソーの答え出すまで ほるまいほるまいまいめをこらせばビるぐリまいたら病気者ののみほるま